解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート91になりますそれではご覧ください前回スラスターカバーの曲面に曲線の平行線を筋彫りする方法を研究しましたが今から彫る筋彫りはまさにその方法だからこそできる筋彫りになります つまり前回の筋彫りは予習に過ぎず今からするこちらの筋彫りが本命ということですそれでは前回と同様にやっていきます 仮付けに使った接着剤を取っていきます。最後にここの逆エッジを掘って、スジ彫りの完了です。 次はプラチップを貼る位置に印をつけておきますコード用の穴も開けていきます 針を取ってパテで傷と引けを処理していきます 続いてスラスターカバーにつけるプラチップを作っていきます。 同じ大きさで、数が揃ったら接着していきます。こんな感じになりました。 最後にコードを作っていきます欲しい形に曲げていきます 余分な部分をカットします。それでははめ込んでみます。 のパーツも組んでみるとこんな感じになりました。